皆さんおはようございます、えー、インドのニューデリーから来ました日本語センターの那須川ですどうぞよろしくお願いします、えー、今日はあの日本語の、えー、運用力、えー、コミュニケーション能力 そしてえ、自立した学習者をどうやって育成するかということについて発表させていただきます。であのどうしてこの、まあえー、内容を発表しようかなと思ったのはあのわけがありまして、えー、日本語センターで勉強している学生が、まあ、N5 レベル N4 レベルまでは、えー、口を開いてドリルをして何かこう簡単なことは日本語で話していると思っていたのが N3 レベルになった途端に受け身になってしまっていて 先生が聞言ってることは日本語で分かるんですけれどもうんうんとこうなずいているばかりで自分からの発言が非常に少なくなって受け身だなというふうに感じたことがきっかけです。であの簡単にあすいません、えー、これがあの概要なんですけれども簡単に日本語センターのご紹介をさせていただいてコミュニケーション能力運用能力をつける、まあ、理論編 どういう風なロジックでまあ、理論で言ったらいいのかそれを実際にどういう風に結びつけていくかといったことをご紹介させていただきたいと思いますその後に学習者の自立どのように促していったらいいのかということをお話しさせていただきますで、あのこれは日本語センターのあの簡単なご説明です学生数は年間約延べで800名ほどですで、日本語のコースは初級から上級までやっております で日本語のコースは一般コースと企業研修さまざ、あ、まなタイプの企業研修も行っておりますそれから一般にまあ日本の文化を知ってもらうための文化交流会も定期的に行っていますでまずそのコースデザインっていうのをここに入れた理由というのがいわゆるそのミクロで日本語教育を見ていくよりもまずマクロで見るところから始めるということで じゃあ、コースデザインをもう一度見直してみようということで、ここに書かせていただきました。で、おそらくまあ皆さんご存知のことだと思うんですけれども、えー、まず、学習目的でありますとか、えー、それからまあ学習環境の整備。で、これは、あの、昨日のお話にもありましたけれども、えー、例えば教室内のレイアウト、まあ、人数、学生数からまあレイアウトをどういうふうにするかといったことも含みます。で、カリキュラムを組み、国民、 で、授業を、まあ、えー、計画を立ててするんですけれども、大切なところは、えー、授業の、まあ、報告書というものを必ず、毎授業ごと、えー、先生たちに書いていただいています。これの、あの、報告は誰にするかというのは、えー、もちろん次の先生への、えー、申し送りというのもあるんですけれども、えー、自分自身に対して、今日の授業はどうだったかなという振り返りに大きく役に立っていると思います。でさらに、あの、まあ、日本語センターとして、 えー、各コースの質を保つために、えー、モニター、まあ、モニタリングをしているんですけれどもそのモニターの際に、えー、この報告書というのが大変に役に立ちます、えー、それとともに学習者からのフィードバックを定期的に取っていますで、えー、最後に評価なんですけれどもこの評価はもちろん学習者への評価もあるんですが、えー、教える側の評価も含まれていますでここにちょっと星印で PDCA サイクルと書かれて せていただきましたけれども、まあ、これは普通あの工場なんかでこう使われるものなんですがまず計画を立て実行してそれから評価をするで、まあ、その評価をしたところで、えー、一番大切なのは改善点を探していくということです、えー、このような計画的まあ、えー、継続的な、えー、意識教師の意識というのが大変に必要だと思います 次にあのコミュニケーション能力をつけるにはじゃあどんな能力が必要なのかということなんですけれどもえ文法能力社会言語学的能力談話能力ストラテジー能力という4つの能力を挙げさせていただきました文法能力というのはもう皆さんもうあの説明しなくてもあの分かると思うんですけれどもこれは、まあ、語彙を勉強したり文法を勉強したり、まあ、いわゆる日本語の勉強と言われる ところですそして社会言語的能力これが、えー、習ったことをどのように使っていくか、まあ、じどういう場面で使えていくかという使い方運用能力でここのところが非常にあの私は大切で力を入れてやっていっているところです。でその他に、えー、談話能力、まあ、いわゆる会話として成り立たせる。 習ったことを使って会話として成り立たせる練習、えーま、例えばま、また後で練習、えー、言いますで。ストラテジーですね。えー、何か困ったとき、相手のことがわからなかったとき、どうするかといったことを、えー、日本語でどういうふうに言っていくかということを、えーま、こういう能力が必要になってきますで。ここからちょっと日本語センターでの実践のお話をさせていただきます。えー、ま文法能力、えー、語彙や それから文系を教えてで社会言語それを社 会, 言語学知能力社会言語学的能力へつなげていくというところで実は優しいようで、えー、ここが難しいかなと思っているのはこの水色の部分です、えー。意味を考えながらするドリルというものを意識して授業の中でしていくことです。 でまた、まあ、それを確認する意味もあ る, あるんですけれども意味がわからない場合はそのドリルができないようなそういう球を出していくということです例えば、えー、意味を考えながらするドリル、まあ、本当にこれは簡単な、あのー、初級の例なんですけれどもご飯を食べますということを、えーまあ、練習したい時にいろいろな球の出し方があると思います。まあ、例えばご飯と 食食べべまますすご飯を食べますという助手を入れる練習ですとかあると思うんですけれどもえこれを例えばご飯って言った時にそのご飯あっご飯っていうのが頭に思い浮かべてでそのご飯って言った時にその動詞がこう自動的に頭の中で想像してこう出てくるようなえそういうトレーニング、まあ、練習をしていくでジュースって聞いた時にこう自動的にあ飲みますと出てくるようなこういうあのちょっとこう脳の訓練というですか。 そういう練習を始めるところから、えー、スタートしました。でそしてあのー、例えばその質問と答えで質問で今朝何を食べましたかという質問があった時に、えー、クラスのほとんど全員がパンと卵を食べましたと答えたことがあってで私は本当に皆さんがパンと卵を食べたのかなベジタリアンの人は一人もいなかったかなと。 思いまして本当に今朝パンと卵を食べましたかということを聞いた時に実は食べていない人もたくさんいたでそれはどうしてこういう答えが出たかというとあの教科書に書いてあることを勉強してよく勉強して覚えていてその質問が来たら自動的に教科書に書いてある答えが出ているでこれが私 の, あのすごく大きなきっかけになって 一生懸命勉強してよく文法もできている人でもどうしても会話の能力がついていかないというふうに思っていた時だったのでなるほどなるほどと彼らの頭の中を見たような気がしてそこから工夫を始めました。で、私がこう普段自分に言い聞かせていることです。言葉、まあ、文にですね命を吹き込むドリルをしようというふうに作りました。 であのやはりその言葉というのは文法として、まあ、あの習うんですけれども日本語を勉強として、まあ、勉強は何かというと語彙を覚えること文法を覚えることというふうに思っている人が多々いるようなのでそうじゃなくてこれは生きている言葉なんだよ自分が普段ヒンディー語や英語で言ってることをじゃあ日本語で同じことを言いたいんだったらどういうふうに言うのということをいつも考えながら練習をする。 そういうい練習があのできてるようでできてなかったということに気がつきました。でそこから、えー、社会言語学的能力なんですけれどもまた、えー、いつこの言葉を使うんですかこうただこう無機質にご飯を食べますご飯を食べますと勉強するのではなくて例えば「ごはんを食べますか?ご飯を食べますか」と聞かれた時の答えとして「ご飯を食べます」という場合もあるし。 あと、まあ、例えばお酒に、お酒を飲みに行ったときなど、えー、もう一杯どうですかと言われたときにあいえいえ、もう私はご飯を食べますというふうふに言ってみたりあとは、まあ、人に聞くときにあもう一時ですねお腹が空きましたねご飯を食べますかみたいな形で使うこういったこう具体的なシチュエーション場面を学生とともに考えていくということをしています。 でまあ、大切なことはおそらく、えー、教室で学習者同士の本当のコミュニケーションをしてもらうつまり練習のためのコミュニケーションじゃなくて本当に聞きたいこと本当に言いたいことそれも嘘の話じゃなくて本当の話をしてもらうということを心がけています。で今ままままでお話しししたたこととを簡単にまとめてみました、えーま、ずその語彙の文法的な、えー、能力 ボイとか女子とかフォームとかということをまあ教えてそれをある程度定着したところでこの赤のところピンクオレンジですかね意味を考えながらするドリルシチュエーションがわからない時とわからないとできないドリルというのを意識してドリルの中に入れていきますでまあその後またアクティビティロールプレイ今日はちょっと話す時間がありませんけれどもそれをして会話練習とフィードバックというふうな流れでやっています で会話練習なんですが、えー、私は、まあ、ちょっとこだわるんですけど、私はご飯を食べますという文を、まあ、例えば教えました。じゃあこれをどんな時に使いますかというのが、学生たちが考えられる機会を得られるように、じゃあ、この文章を会話の適切なところの、適切な場面に入れて、会話を作ってください。どういう時に私はご飯を食べますという言葉を入れるか。 というのを考えてもらいながらグループで会話を作って発表してもらいますまた別のやり方としてはトピックを与えてグループで会話を作る例えばまあ食事とかですねそれかあの例えばそのご飯を食べる時、えー、まあ何でもいいんですけれどもご飯を食べる時 何をしますごはを食べる前に何をしますかとい う, こういう文章で場面を与えることもあるんですけれどもそれはあのできるだけいろいろなバラエティで与えるようにしています。で, ここでグループでとこいわゆる先生がいて生徒がいてという教室ではなくてグループでやっていくその強みは何だろうということを考えてみます。 で、やはりグループというのは生徒と生徒の、まあ、インタラクションで。そういうことで、まあ、相互作用が出てくる。で、ここに書いてありますように、こうグループをすることによって、先生が教えられる以外のことを得られるということを強く感じます。で、えー、それを、まあ、例えばそれを見て、より効果が出るような教え方をグループ学習でしてもらうということを、えー 最近気をつけててすするようにしていますでこれが、まあじまあ、私たちの授業風景なんですけれども例えばそのエカードは先生がやるものといった実は規定か固定関連が昔はあったんですけれどもそうではなくて、えー、学習者同士でやってもらうエ、まあ、カードを作った復習であるとか助詞の練習であるとか文系を作る練習というのはもうグループでやってもらって、まあ、先生はちょっとこう 見ないふりを見しながらこう聞いている。で、学生同士がこう直す。何か間違ったことを言ったときに直すのを待つ。このような形でやっています。まあ、これも同じような授業風景です。で、これをしてすごくあの、感じるのが、やはりどうして学生が受け身になるかというと、それは先生が話してるからなんです。で、先生に話さないでくださいと言っても、 まあ、私も自分もそうなんですけどついつい話してしまうではっと気づくとああしまったしまったっていうようなことがあるのでやはり学生に話すチャンスを与えていなかった知らず知らずのうちにこう教えなければいけないという、まあ、インプットの方にこう頭が、まあ、あの考えが向かってしまってそしてなかなか学生のアウトプットに時間が取れていなかったというのが、えー、反省点です。 会話の練習をした後にフィードバックこれがまたどういうふうにフィードバックをするかというのが非常に難しいんですけれども、えー、またここもちょっと、えー、理論に戻ってどのようなフィードバックが効果があるかというのを見てみると、えー、フィードバックには、えー、褒めるフィードバック肯定的フィードバックと間違えたところをあの、まあ、指摘する、えー、修正してもらうそういう否定的フィードバックがあります。 で、えー、学習者に正しく修正してもらうためにはどのフィードバックが一番効果的かという調査結果を見たところ否定的フィードバックの中の明示的フィードバックこうはっきり言う方ですね、えー、明示的フィードバックの中の、えー、一番下のこの引き出し引き出しというのが一番効果があるという、えー、調査結果がございます。 で、えー、その次、2番目がメタ言語説明というのがあります。でじゃあ、具体的に、えー、引き出しとはどんな、えー、フィードバックの仕方かと言いますと、例えば学習者が今朝7時に起きますと言った時に、あっと起きますじゃなくてと思った時に、すぐバシッと直すのではなく、えー、今朝7時にそこで教師は止める。で 学習者がうんと思ってあなんか間違ったんだということで自分でその間違いを探すように、まああのー、導いていくそういう方法です。で2番目のメタ言語説明の方なんですけれどもまた同じように学習者が間違えた場合に「まあ、今朝というのは過去形ですから「多形を使ってください」ここまで言うのかそれか「多形を使ってください」ま, を使ってくださいまでをこう飲み込んで言わないか。 そのように、まあ、文法的事項を教え、まあ、少しヒントを出すことによって自分たちで考える間違いを直すというものをことを促しますで実際私があのフィードバックをするときにやはり、えー、最初のフィ、えー、こちらの方ですね引き出しはあの皆さんここで止めるとよく考えてくれます学生がよく考えてで、えー、必ず正解が出ます で、談話能力ですけれども、あの、基本的には、えー、やはり、なかなかこう、海外で教えているときに、日本語で話をするということが少ないので、えー、うなずきとかですねこう、同意とか、そういうものが抜けてしまって、なんかこう、質問答え、質問答えで、警察のなんか尋問みたいにこうなってしまう。で、それがよく見られるので、それをやはりこう、 あのもっとこう談話の形会話の形にするために、えー、実際に自分たちでやってきてここにこういうのを入れると自然な会話になりますよということでフィードバックで入れていきますで あ, のあまりそのフィードバックで入れないとその時はふんふんと頷ないてもやはりあの実際に使う時に間違えてしまったり使わなかったりします。 でえー、ストラテジー能力ですけれども、まあ、これの一つ面白い例としては会話の発表の時に皆さんで、あのーまあ、決めてこういうことを言おうねということをまあ相談してやった時に間違えたり全然違うことを言ったりする人が必ずこう出てくるその時によくあるのはこう肘でこう違うだろうってギうギッギッとこうやるのがよくあるんですけれどもいやそれはあの間違えたんだから実際に日本 日本語でそういう時はどういうふうに直しますかこう肘でつく代わりに、え、何ですかとか、これのことですかというような、こういうことを入れていくようにしています。で、あの、アプローチなんですけれども、まあ私もずっとこう考えていて、え行動中心のアプローチというのと、もう一つ、まあ、文系、シラバスというのがあるんですけれども、まあ、行動が中心にあって、その行動をする、アクションをするためのものが、 ここういうううういいい文文文系系系ががが必必必要、ああいう文系が必要、こういう文系が必要ああつまりこうセンターに来るのが行動であるパターンとでこちらが全くこう逆になるんですけれども文系シラバスの方になると文系が中心になってその文系をどのように、えーま、どのような場面でどのようなアクションと一緒に使えるかとい う, こう2つのアプローチを考えた時に今のまあ インドではというか、まあ、日本語センターですけれども、えー、より効果的に教えられるのは、えー、文系シラバスではないかというふうに考えていますで、えーまあ、最近アクティブラーニングということをよく言われますけれども、えー、教えない教え方あの今井先生の影響私はあの色濃く受けてるんですけれどもあの私も教えない教え方主義者でございますであの学習者中心の授業 ここです2番目教師はできるだけ口を挟まないということを、えー、肝に銘じてやっていますそれから学習者を信用する正しい答えを言うのは、えー、教師だけではなくて学習者同士もきちんと修正をし合えるということそして先ほどお話ししたグループダイナミックスそして、えー、学習者の自主性を尊重する。 これ昨日の発表であの会ってこう全体でこう一緒のことをするああそういうやり方もあるんだなと思ったんですけどあのインドの場合やはりあまり細かい指示を出さない方がいいのかなというふうに感じます。そちらの方が自 由, 自由度を高めた方がもっともっとこう創造的なクリエイティブなものが出てきて私たちが想像していないようなことがこう出てくるそれがまた教師の喜びであったりもします。 えー、そして、教師は1人ではなく教室にある全員であるつまり学生みんなが教師ですよという意識を持つことそして学生同士のリアルな会話を促すそしてあの日本語学習のためのツールというのは今あの、まあ、インターネットなんかでたくさんあるんですけれどもたくさんありすぎてわからないということをよく言われるのでいいアプリとか、えー、YouTube なんかを紹介していくということです。 でその続きですけれども学習者のレディネスを考えるつまりよく学習して分かってきている、まあ、明確に分かってきている学習者とあまりほとんど勉強しない学習者って必ずいますのでその人たちのことをやはり考えてバックグラウンドを考えて例えばそのグループ学習をするときもあの組み合わせなどを工夫するということです。そして学学習習者のの日本語学習へのビリーフつまり 例えばよくあるんですけど教科書を勉強することだけが日本語学習ですと思っていたり先生が話していることだけが正しいと思っている人たちが意外と多いのでそうではないということを、えーまあ、継続的に言っていくことでこれが一つあの、まあえー、復習なんですけれども漢字の復習のフラッシュカードなど先生がやるのではなくて学生にやってもらい、まあ、人数の多いクラスでは1人じゃなくて、まあ、3人に。 やってもらってこう交代でやってもらうということをしています。これはグループで、えー、練習をしているところです。でまとめです。えー、教師はまあ私が自分にこうあの肝に銘じていることなんですけれども、理論と実践の往復を繰り返すということです。まあ理論ばかりになっていくと頭でっかちになってしまうし。 実践ばっかりに行ってしまうと方向性が外れた時に気がつかないということがありますそれから自分は経験があってなんとなくこう生徒の反応を見ながら勘でこう や, やり抜けていることも新しい先生はそれができませんですからやはり理論なしには、えーまあ、他の、まあ、例えば新しい先生や他の先生たちに納得してもらうことが、えー、時々難しくなると思います そして先ほど言った文に命を吹き込む作業そして授業の中では学習者に自ら考えてもらい発言する機会を最大限に与えることそしてグループダイナミックス教師は教えるよりもサポートするということそしてそれが最終的に学習者の自立を促すことにつながっていくのではないかと思います参考文献は以上です。 ご清聴ありがとうございました。